お嬢ちゃんどうしたんだいこんなところで新しい親に売り飛ばすそれはそれは優しいおじさんたちなんだよお嬢ちゃんお嬢さんどうしたんだいこんなところでハッピ ー, パピー次はいつ帰ってくるね兄ちゃんも帰ってこないしパピーも帰ってこない、ね、母ちゃんの病気もきっともうすぐ良くなるそれまで俺が金を稼いでお前は母ちゃんを守るそれでもあいつは ダメ親父の帰りを何度笑って迎えてくれただろうもうすぐ出るぞそろそろ準備しておけかぐらちゃん白情なもんだなしばらく一緒に立ってるのに見送りにも来やがられこれでさよならとしようや大方俺たちの暴れっぷり見てビビっちまったんだろう月の下で一緒に生きることはできるくさいかぐらちゃんを解雇したって言うんですかあんたかぐらちゃんの気持ちとか考えたことあんのかよ、うん、言われなくてもな こチトラとっくに好きに生きてんだよ好きであんたと一緒にいんだよ銀さんがそういうつもりなら、僕もやめさせてもらいますてめえもカグラも、こっちから頼んできてもらった覚えはねえよ、うん、目ざとい野郎だな俺も親子ってのがどういうもんなのか、よくわからねえがので、安定空気に脱出まで座席に座っていただかないといやいやいやいやいや活躍金が活躍戦額あ出たあれだよ、あれ 王国勢の王子あのバカ王子の従者らしいよ傷一つでもつけたら貴様ら身も心も傷だらけにしてやるからなこの爺いが俺がいなくなった後に悪口とか言ったらマジぶっ殺すから気をつけろよおいこれに入ってた中身どこいったえんこにはまって家庭放り出して女の子と心中しようとしてるんだ今ずっと三人一緒そんなことは無理だなんて分かってあーひどい目にあった 聞いてくれよ、カグラちゃんあれ、人だこんなところに人がいるぞ給料もろくに払わないんだから帰るなよまだ一緒によろず屋で働こうよ失敗やん。知らねえな そしてエイリアンとヤクザ、地球存亡をかけた戦いが始まるわけでございますもういいんだよ、どうでもいいことだけ真面目なんだなもうだせっかく人が仕事回してやってんのにやほら、本物のエイリアンが大騒ぎを起こしてんだから機体の一部が壁面から突き出た状態一人の長女が船の甲板で、謎の生物を相手に何でそうか、海坊主さんさっさとお前も逃げろ坊主、死ぬぞ次期ここも飲まれるぞ、さっさと行け僕も行きます カグラちゃんは、ほっとけないここは、俺たちの居場所だでも、僕はふっ助けてくれどういう経緯でここに来たのか知らねえが、偉いことになったもんだやっ、侍絶賛上映中、見に来てねどこ来たお父さんがここだど今日はどこでクソ垂れようがじゃれようがフリーダムで目いっぱい暴れろ行くぜー兄 おいかりしろ助けてもらっておいてだってこんな状況じゃ医者呼ぶにもなじせっかく私助けたのにグラもう大丈夫だとういうふうにしたらねいっぱい友達できたよ戦って戦ってやっと一人ぼっちになったね戦わなきゃいけないのは自分自身やカグラカグラ この秘密野郎こいつを離せ母ちゃんに習わなかったのなんとしてもここで食い止めるんだ奴らを江戸の町に入れるな今からおるせえのがブンブンた か, かってきたぜカグラが気に入るのも分かった気がするなんだおりゃカグだ規制型エリアの中世今からエリアに一斉放射を仕掛けろ人を救ってことだ 人をあやめる以上の同業が必要なんだ最強だなんだと言われたところでよ何にも守れやしね。五分だ5分だけ時間を稼いでくあいつのことは信じてやってくれよマッチャン砲発射用長官いいから打て増えてますな5分なんてすぐじゃんやることしじゃんカップうどんでも作って待ってろって言ってんだよ兄ちゃほら図昆布食べちゃうぞ長官あれ本物です 本物の肌を打つぜ俺、私のスコンブだーまったく、食い意地があった書きだ親の顔が見てみてぇな、おえ。お父さん誰がお父さんだー見ろエリアが上に出なくて止めるあった娘のことしか考えてねえのか早く逃げろおっさん知らないからなおっさんは一切責任取りますスコンブ返おい、誰だって出血が意識が定まってねーあわー、スコンブだ 目標消滅を確認なんだと母さ一歩であんたおい、おい、おい、おいあんた、住所不定みたいだからいつもうちに返されてきたけどな。だからよ、あいつのこと大事にしてやってくれよな。大事にしろか。そういうことだからお父さん、これからお前を大事にすることになったから。パピー、ーどうして待っ て, パピー待ってるぞ。 カグラなんの野郎人がいなくなったってのにどこ晴らしてんだネウ、ね、何ですかその格好どうかしら、銀さんまあ、そんなにカグラちゃんのこと、飲んで忘れましょうあれアネゴあいつだったら元気にやっていくさどうぞ生きてりゃまんしい私はやっぱり寂しいなんだかいつの間にか妹みたいに思ってたから行けよ<笑> 前によろ屋に入りたいってやつがうちに来てなんかむずがい感じだなおいむずがいのは<笑>股間じゃねえのか<笑>あら綺麗な人うん見えないやろうわくせものくせものだ何やつじゃ貴様こんばんはよろ屋さっちゃんだぞこれからはメガネッくのいちシャノお嫁さんに チームは集団だからこそ個性が必要なんでシルエットだけで違いが分かるようにしてもう一回生きてみて私は M であなたは S で他にはもう何もいらないじゃないさっちゃんそれまだおねこのアニメのヒロインはあたいなんだよいい加減にしなさい2人ともこんなところカグラちゃんがもし見たらどんな気持ちになると思っているの私が銀さんとは付き合いが一番長いやるけどね何私は別格みたいな顔してんだにゃんぼワさ私なんて銀さんとあんなことやこんなこと 愛して銀さんのこと好きででもなないいいいくせに邪魔しないでいい、うん、ちょっと落ち着け俺たち野郎からしてみればヒロインってのは満たさなきゃならない三大条件ってのがあるスタイルキャラそういうことだからとりあえずお前はコ コ, コに帰れ笑顔を浮かべ人をポカポカにしたりつま り, つまり表情なんですよ一日遅れのハッピーバースデー瞬時に目をうるうるさせしでもどうしてかな といういわけでイは男いおいああ、私まだ何もやってないぞ。ゴラニャンダーシー。ルミルソコの野郎やろ、ヤンきゅうー